では始めます、えー、立命館アジア太平洋大学というところから来ました本田紀子と石村文枝ですよろしくお願いしますえ今日は あのえー、研究の発表するというよりもあの私たちの大学にたくさんいる南アジア出身の学生たちと、えー、日々あの教えていていろいろ感じることがありますので、えー、もっと南アジアのことについてよく知りたいと思いまして、えー、この会に参加させていただきあのぜひ南アジアで日本語を教えていらっしゃる先生方や勉強されている皆様とあのいろお話をしていろいろ教えていただきたいなということであの参加いたしました。 今日はあの私たちの大学にいる南アジア出身の学生たちがえ入学してから卒業するまで、まあ、どういうようなことを経験してで 就, 就職してからどのようなことが起こっているかというようなことをあのインタビューなどを通してあの調べた結果をお話ししたいと思います。 まあ、目的としましては、まあ、入学から卒業までどういうことが起こってで今、就職していてでその中からまあ日本語教育の課題というか、まあ、私たち の, あのやっている日本語教育の課題というようなことがどんなことがあるかというようなことをお話ししたいと思います。 それでは私たちが所属する立命館アジア太平洋大学は大分県の別府市というところにあります九州にある大分県です現在は学生数が約6000人でそのうち留学生ビザを持っている国際生が約半分そしてそれ以外の国内生が半分という大学です国際生は2952人ですが世界の90の国と地域から学生たちが来ています 2000年の開学以来143の国と地域から学生が集まっている大学です。でこちら大学のキャンパスなんですが大学は山の上に位置しています。えっと標高が3 5 0メートルで高いところにありますのでちょっと町から離れていますがそのため勉強するにはいい環境ではないかと思います。 で学生たちはこちらの方にある AP ハウスという寮に住んで、えー、と国内生と国際生が一緒に寮に住むことでお互い学び合うといったような環境にいます。で、えー、そのような中で、まあ、年々、えー、と日本にも、えー、留学生が増えていますが、えーえー、と立命館アジア太平洋大学でも、えー、南アジアの学生の数が増えていまして、えー、と2017年度 JAST が出している全国の 高等教育に在籍する学生数と比べましてもインドにおいては日本の大学大学院で勉強する 7.8% の学生が在籍している状況ですその他バングラディッシュスリランカネパールパキスタンブータンモルティブの学生が在籍していますで実は入ってくる学生の9割以上が 日本語がゼロという状況で大学に入ってきてまず初級のクラスのクラスでゼロ初級から初級の後半ぐらいまでを勉強する初級レベルに入りますこれは必須科目で1週間に12コマ1コマは95分の授業なんですがそれを12コマ1週間でやっていきますでそのほか教養科目などについては英語で学ぶような形になっています で初級と中級が必須科目になっており中上級、上級というのは選択科目になっていて 南, 南アジアの学生は、まあ、実のところ中級ぐらいでちょっと諦めてしまう学生もいるのが現状ですで上級まで終わるとそのほかにこのような専修科目というような日本語の科目が取れるようになっていますで2013年度の学生の実力試験の結果をちょっと見てみますと えー、懲戒試験の結果において、えー、と南アジアは、えー、とグレーの線になりますが、えー、学生が一番多く、えー、取った、えー、と試験の結果というのが 40% 以上 59% 未満というところでした。で、えー、これは他の、えー、韓国中国東南アジア、えー、中央アジアともあまり変わりがないような結果になっていますが、えー、読解試験のお結果を見ますと。 えー、一番多くの学生が属するのが 20% 以上 39% 未満ということでこれはまあ南アジアだけに限らず、えー、他の、えー、地域で、えー、と唯一まあ韓国だけがやや高いような状況にあります。で、えー、と中上級や上級レベルの懲戒に関しては、えー、南アジアの学生は 60% 以上 79% 未満。 に一番多くの学生たちが属している状況です。で、読解試験はちょっとバラバラになっていますが、傾向から見るとやや 60% 以下というところに属している学生が多いことが見受けられます。で、えー、すみません。通常学生たちを 教えている先生方に話を聞くと南アジアの学生というのは学習面においてはやはり漢字にどうしても時間がかかってしまうということそして同じレベルをリピートしてしまう学生がいるそれから発音に関しては母語の影響をあまり強く受けていないようなで聞く話すが書く読むよりも優れているといったような学習面で性格面に関しては物をじせずに日本語で話す。 クラスを盛り上げてくれるような存在の学生が多いといったようなことをコメントとして挙げられています。でそのような学生先ほど2013年度の実力試験の結果をお見せしましたがその学生たちが就職したのが2017年度になります。2017年度の就職率は全体で 国際生に関してはあちらの 94.2% になりますが就職が決定した324名のうち222人が日本国内で就職した学生の数になりますで、えー、とそのような学生が就職したこれはあの国内生、国際生両方含めたものですがこういった業種のところに就職をしています。 で2015年度から2017年度を通して就職率を見るとこのような形になっていてもちろん韓国、中国が分母として大きいものはありますがバングラディシュ、スリランカ、ネパールの学生たちもそれぞれ就職を決めているといったような現状にあります。すみませんで先ほどお話ししました実力試試験験にには韓国中国中のの学生に比べると読解試験なのでやや えっ、ー、と差は見られるものの就職に関しては、えー、結果を出せている状況にあると思います。えー、このような背景のもと、えー、今回の調査の結果を、えー、本題より報告させていただきます。 それではえと今回行ったインタビューについてちょっとご説明いたします、えー、まあ今回はえ卒業生の ABC という3名にインタビューしたんですが、えー、と A, と A というのがあのインド出身の学生で B と C というのはスリランカ出身の学生になります。 でこの3人あの今回インタビューしましたのは、えー、実は2016年の4月に熊本地震というのがありましてでその熊本というのは、えー、大分県私たちの大学のある大分県別府市の隣にありますので、えー、別府も震度6弱という地震がありまして、まあ、その時にあの学生が、えー、初めての地震の体験で非常にあの。 えー、大変な思いをしたということもあってその時にもこの学生たたちにインタビューをしましま そ, その時はこの学生たち在学中だったんですが、えー、こういう地震があって怖いことがあって、えー、日本で就職するのは嫌になりましたかというふうに聞いたら、えー、この学生たちは、えー、でも日本であのこういうことがあっても、えー 大丈夫だということが分かったので、えー、まあ日本への愛がもっと強くなったから日本で就職したいと思いましたというような話をしていましたでそのことがありましたのでその後実際に就職してみて今どんな気持ちでいるかというようなことをあの聞いてみたいと思ってインタビューしました。 でこの3人の卒業生については、えー、ライフストーリーといいますか、えーまあ、入学してからどんな経験をしましたかということをあの質問を決めずにずっとあのインタビューをしていく形 の, あのインタビューの仕方をしましただいたい1人1時間から2時間ぐらい の, あのインタビューをし て, をしています。 でその他にあに私たちの大学で、えー、就職の支援をしているキ ャ, キャリアカウンセラーにあの特に南アジア出身の学生について、えー、どういう印象がありますかとか、えー、現在 の, あの日本企業の就職の傾向はどうなっていますかというようなことで、えー、話を聞きましたそれから、えー、とこの卒業生 B というあのスリランカ出身の学生が就職した先の会社の人事の方にもちょっとお話を聞きました えー、でまずこの卒業生 A というあのインド出身の学生なんですがこの学生は APU に。あの 大学学に入ししたた日本語全く知りませんでしたそれで福岡の空港に最初に着いた時にえどうやって大学まで行っていいかわからないのでえそのまま福岡で一泊あの野宿をしたそうですあのホームレスと一緒に駅で寝たと言っていました泣きながら寝たと言っていましたそれでもうどうしてこんなことになってしまったんだろうという の, あの非常に大変な経験をしたんですがそういう中でえそれからあのえ先ほど言った AP ハウスという寮の中に入って、まあ、いろんな人国の学生と一緒に暮らすんですがその中でなかなか友達もできなくてあの自分は、えー、省かれている省かれているというのは若者日本の若者の言葉で仲間外れになっているということなんですがそういうような気持ちを持ったり、えー、人の信頼を得られないというようなことをあの。 思ったりそれから一番大変だったのは日本語の授業で、えー、最初にとにかく日本語が分からなくて困ったということを言っていましたですが、えー、このまま で, あので最初の半年間はもう何度も帰ろうと思ったけれどもあのこのまま帰ったら、えー、自分の半年が何だったんだということになるから、えー、このままでは帰れない悔しいということであの一生懸命頑張ってその後いろんな成功体験があって。 インターンシップをしてで自分がそのこの会社に入りたいという会社を見つけました。そしてえー 大学に頼らない就職活動というのはあの実は私たちの大学にはあのオンキャンパスリクルートといってだたい400ぐらいの会社が、えー、キャンパスに来てあの就職面接までしてくれますのであの外に行かなくても就職まで決めることができるんですがこの学生はそこに全く参加しないで自分で就職先を決めていきました。 でえっと、現在はその大手広告代理店と書いてありますがあのどなたでもご存知のような有名な会社で、えー、同, 期の学生あ同期の新入社員が134名いるそうですがその中であの採用されたただ一人の外国人ということであの頑張ってやっています。でえっとで この次 の, あのスリランカ出身の学生はえこれもあの今誰でも知ってるようなあの大手のエンターテインメントの会社に働いているんですが、えー、この学生も入学した時全く日本語がゼロで自分が何もできないゼロになったような気持ちになったというふうに 言っていましたあの高校時代からニュースキャスターとしてあの活仕事をしていたのでそういう経験のある人で大統領とも顔見知りと言っていましたがそういう人が日本に来たら何も分からずにえ自分がもう全くリセットされてゼロになったで一番つらかったのはあの家かあの国から小包が届いた時にあのお母さんが送ってくれた荷物を受け取ることができない自分はいないからあの不在配達票というその 紙が入っているんですがそれが読めないのであのどうしていいかわからないというそういうようなこともあって、えー、小包み一つ受け取れない自分になってしまったというのがすごくショックだったそうですで、それでもやっぱりあのこのままあの負けたままでは痛くないというようなことで、えー、挑戦していってでやはりこの学生も日本で就職したいっていうよりもこの会社に就職したいというところを見つけて就職したということをしています であのちょっと時間がないのではしょいますが、えーとでえー、とキャリアカウンセラーの話として。 えー、南アジア出身の学生といって特にあの特徴があるというわけではないんですが就職で苦労する学生の特徴というのがあの目的がなくてえ日本に来ればなんとかなるだろうとか日本に行ってお金を貯めようっていうような気持ちで来ている人はなかなかうまくいかないことがあるというようなことを言っていました。それかかららどうううややったたいいいいり方をを教えてくださいというようなそのえ日本ののの今就職の場合え仕事を通した自 己, 自己 実現だとかそんなようなことを考えるところから始まるんですが、えー、そういうことよりもとにかくどうやれば就職できるかテクニックを教えてくださいというようなことを言う場合にはなかなか就職に結びつくのが難しいかなと。 それから、えー、と特にあのここでバングラデシュと出ているのはあのバングラデシュの学生が一番学生数が多いのであのいろいろな学生がいるということであのちょっと目立つところもあったりするんですが、えー、その中で特にうまくいかない学生についてはあの非常に自分を持っているあの自分自身がしっかりできているんだけれども。 あのそれが偏った意味 の, あの、えー、こうじゃなければいけないっていうようなことをもう自分で決めていてで人の話を 聞, 聞いてこう直すということができないということがあってそれが邪魔になってるっていう部分があるかと思す でえっと、最近の日本の企業の傾向としては、えー、特定の国に進出する例えば以前だったらバングラデシュに進出したいからバングラデシュの学生を採用したいという企業が多かったんですが現在はそういう企業はだんだん減っていてとにかく外国人人材を会社の中に入れたいということでじゃあ外国人人材としてどんな人を採用したいかっていうとあの複数の言語の能力があって。 であのヒューマンスキルというかあの人間力コミュニケーション力があるような人を、えー、採用したいという考えになっているそうですでそういう場合日本人の学生と同じような枠組みで採用が決められたりするのであのこれから少し、えー、外国人留学生 の, あの就職っていうのもちょっと変わってくるのかなというようなあのことが言われあ る, あるそうです。 でまあ、この、えっと、卒業生の AB, すません<笑> AB というのはあの先ほどの那島先生のお話にもあったような非常にあの シ, チシチズンシップというかあの人の話をきちんと聞いて共感してというようなで相手を尊重するというようなことが能力に長けている人ですでもう一人卒業生 C というのはあの結局就職したんですが辞めてしまうということになりましたでこの学生の場合なぜ辞めたかと言いますとあのこの学生はむ モスリムのイスラム教徒の学生 で, で金曜日のお祈りに会社が行かせてくれなかったということが一番何、えー、て言うかあの納得できないというようなところがあってそれで結局辞めるというようなことになりました。 であの今まとめとして、えー、日本社会で求められている外国人人材というのは複数の言語の能力があって人間力のある人ということなんですがその人間力というのは周りの人とうまくできるようなコミュニケーション能力で周りを巻き込んであの周囲を変えていってほしい会社を変えていってほしいというような期待がされているようです。でただ でそのコミュニケーション能力というのは実は、えー、話すような能力というよりも、えー、相手のことを理解できる共感力とかっていうようなものが強く求められていてで南アジアの学生の特徴として、えー、コミュニケーション力は非常にあの、えー、っと高くて話すのは上手なんですが聞くのが苦手という傾向があるように<笑>。 すみません思いますであのえっ、ー、とこう あ, のある学生はえっ、ー、と。あの 聞く話す読む書くの中でどれが一番得意ですかと言ったら自分は話すのが一番得意ですと言いましたであのちょっと聞いてわからない時でもあの何か話して言ってしまえば会話できてるような感じになるからあのとりあえず話すで話せばいいから話すのが一番楽だというふうに言っていましたで、まあ、ちょっとそういうようなところがあの南アジア出身の学生の落とし穴としてあるのではないかなその先ほどのキャリアカウンセラーの言っていたその自分 の, あの 意見を曲げなないっていとううようなところがあのこう自分のこう決めてしまったところから相手の話を聞いて理解してそれで自分を変えていくとかその相手を尊重するとかっていうようなところがちょっと足りない場合があるかなっていうようなところがあります。それから あととと一番苦手なのは漢字というところ で, でこれから私たちが日本語教育の中であの一番求められるのはその聞く力ということですがそれは単に聞き取りの能力という意味ではなくて相手の話を理解して共感を示してそれをあの自分と先ほど同じま先生のお話になった お話にあった自分と異なる価値観というようなものを尊重していくっていうようなそういう力をあのきちんと育てていくことっていうのが私たちの課題かなというふうに思っています。また漢字でつまづく学生が多いんですが、そこの部分であの感じを乗り越えられたらそこで達成感というか自信をつけられるということもありますので、そういう成功体験みたいなものをぜひ身につけさ身につけていってほしいなというふうに思います。で最後にその。 えー、とこういうことが課題というふうに言いましたが私たち日々の授業の中でその課題に取り組んでいきたいとは思いますがただ日本語教育の課題としてその日本社会が求める人材を養成すればいいのかっていうところがあの一番ちょっと私たちが今疑問に思っているところでその日本の企業の方が先ほどのムスリムの学生のようにあの金曜日にどうしてもお祈りに行きたいっていうことを全く理解しないっていうようなそういうその あの日本の企業 で, で、ただあの、えー、外国人時代が入ってきて、えー、会社を変えてくれることを期待するだけっていうようなそういうあの日本の企業とか日本社会とかというようなものに対しても、あの 私たちが何らか何かの形で働きかけていくことができたらいいのではないかなというふうに思っています。先ほどの矢島先生のお話にもあったようなその日本社会 の, そのシティズンシップをどういうふうに育てていくかということになるかと思うんですがそういうところに関して私たちができることが何かあったらやっぱりただその学生を合わせるだけ。 ではなくて、その学生が受 け, 入れられ受け入れてもらえる社会を作るために何かをしたいというのが今の私たちが考えていることです。すいません、長くなりました